本番いきますよーいカメラ OK 音ケ、OK、ー役者ケ、OK、ー用意スタートどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですはいえー、最近の悩みなんですが照明ですで今現在なんですが、えー、バッテリータイプをですね使っておりますでこれの一番の悩みとしましたですねバッテリーで最大まで上げてるんですよでもこれがですねお分かりいただけましたでしょうか はいどんどんとバッテリー残量が下がってくるのでコンセントタイプのものをですね欲しいな欲しいなと思っておりましたで今回ですねアマゾンでいいものを見つけましたので買ってきました商品名はこちらうわーこれです えでこちらなんですが実は2ヶ月前にですね、えー、購入してきまして開封してきませんでしたなぜかと言いますとやはり照明が変わるとですねこちらの商品レビューも取るわけですよねそしてでその次にあげるストック動画を出すと照明が変わってないんですよというわけでですね現在ですね今ストック動画がゼロですというわけでバッチリ待った開封の儀をしたいと思いますこれがうちに2ヶ月間もあったんですよやっと開けれるいやーお待たせしましたいしょこちらが本体のダウンボールになっております えー、開封しました、まあ、たくさん入ってるのでそれぞれ出していきたいと思いますこちらに入っている内容としましてはソフトボックスアンブレア三脚グリーンスクリーンなど豪華33セットですたくさん入ってますね発送される段ボール全体の総重量がなんと1 2キロいや確かに重たかったよ はいではこちらがですね段ボールでございますまあ見るからにこちらはグリーンスクリーンですねでホワイトスクリーンでブラックスクリーン照明の傘ですえーで説明書でちゃんとですね日本語もついておりますねこれはなんか取り付け具でここで挟んでっていう感じですねさらにこちらが、えー、何かわからない謎の箱で謎の箱多いな4つ、えー、この長いものが三脚で謎の白い箱が2ついや4つですね さらにまた2つ謎の箱があこれちょっとサイズ違いだはいこちらがですねどうこうむつりなよ い, おーい はい、で, はですねバッテリーがなくなるので紹介していきたいと思いますあこちらにポスターですね移動用のものかと思われましてこういった中にですね2つの三脚を入れる穴が入っておりますこれ2つ超大きなバッグが入っておりましたポールですねこの2本の三脚ですねはい えー、こういったものになりますはいもうこういう形でですね置くというものですねはい大きいものからいきましょうではこの謎の白い箱こちらも三脚が入っておりますえ何個入ってんの三脚で4つも入っております最初に開けたですね三脚とちょっと違ってましてこれは3つここあるんですけども これはですね2つですねはい続きまして謎の4つの箱を開けていきたいと思います電球でした各それぞれ4 5トです謎のポールですこれはどこで使うんだろうあこれ多分わかったグリーンスクリーンを貼るときにこう立てるやつだえー、ホワイトブラックグリーンスクリーンですねはいはいで続いてこちらのマジックテープで開けれるようになっておりますはい ボックス用のものですねこうやって開けて、えー、ここに電球を差し込むここでオンオフのスイッチッチに全ったコンセントタイプです2本ついておりますはいこういった布ですね謎の箱はいでこちらですね電球をつけるソケットですねなんかガンみたいでかっこよくないですかこれここにオンオフのスイッチがついておりますはいで続いて表面用のアンブレラはいでこれでまあ、光をここから当てつつのパー っていう感じですねはいというわけでですねえー、ちょっともう足の踏み場がないぐらいの、えー、ものだらけですねもうこちらへんとかもボミーですああちょっと暑かったんでちょっと腕まくりしますではセッティングをしていきたいと思いますスイッチおおおいいですねではどんどんつけていきたいと はいはでこちらがですねソフトボックスです先ほどの電球をつけております、えー、マジックテープがここについているのでこうかぶせてスイッチを入れますとはいこういう感じでボワッと光るというわけですねはいで続きましてこちらなんですがアンブレアを使っていきますまずは目いっぱい広げましてここにえと穴があるので、まあ、このこれぐらいでしょうかねここをスイッチを入れると パーンという感じでですね後ろのバックから反射光が来てこういう感じでいい感じになるとこちら2つあります、えー、ここに照明があって、えー、この照明の光が、えー、こう反射されてくるという、えー、アンブレアはですね角度調整が180度まで動くそうですね えー、とここが一番下、えー、一番あここまでいけるというわけですね隣のトトロはいではアンブレア行っていきたいと思いますはい、えー、アンブレアに関してはあまり近づきすぎると、えー、こちらがですね映ってしまうのでちょっと後ろに下げておりますまあ、そのためなんか広い空間になりますねあーこれ結構いいですねソフトボックスですね試していきたいと思います はいでこちらのソフトボックスはですねえこちらなんとですね200度まで動かすことができますまあ、一番下がここでさらにえぐワーッと曲がってここまでいけるというですねこういう感じでブワーッという感じなんでソフトボックスはこの白い膜によってふわーという感じになるというわけですねではいきます はいこんな感じになりましたなんかふわっという感じになってますねこっちとこっちですね2つありますこういった形で写しておりますねアンブレアあってソフトボックスあってソフトボックスあってアンブレアいやもうスタジオこれもスタジオじゃないですかいや今まで使っていたものがですねこちらの照明機材ですね、まあ、バッテリータイプなんでねはい これがどんどん減っていくんで、一応まあ替えがもう一つあるんですけども、で、ここでスイッチを押すことによって照明が。ただ、この照明のワット数がですね、かなり高いんですよね。はい。で、えっと、この照明に、 えー、まあこれですねディフューザーという布を照明を出しますでつけることによって緩和されるという映像を作ってきました、まあ、これでもいいんですけどもまあ何度も言ってるんですが、はい、やっぱりもうバッテリーですね、えー、バッテリーを使うことによってもうタイムリミットがあるのでまあ買いがあるとしても撮影中にガンガン減っていくんで、まあ、そういうところでですねデメリットを感じておりましたので今回ですねこういったコンセントでですね長時間撮影をできるものを購入してみましたまあレビューにも書いてたんですけど このワット数がやっぱりちょっと少ないのでもう少し上のものもですねちょっと買って調整はしていきたいと思いますが、まあ、しばらくの間はですねちっとこちらの環境で今後撮っていきたいと思いますちなみにこちらがですね照明ソフトボックス一つですこういう感じに映りますカメラ OK 音 OK 役者 OK 用意スタート はいどうもみなさんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、というわけでですね、えー、こういったですね、照明に怠ることによって、おしゃんティーな映像も撮れるというわけで、えー、ぜひ皆さんも、えー、お金に余裕がある方は、こういった照明を使って、い、え、ろ、ー、んなですね、もの、YouTube を撮るだけではなくて、なんかその物を撮るですとか、そういったですね、空間をですね、演出するのが照明です。照明の偉大さを最近になって改めて知りました、監督でした。ではまた次の動画で会いましょう。